でもどんう巻きなんだろうとこの前えっとをもう一度見せますね初めからこうしとけばよかったですねではどなんなものなのかいただきます どなたもさっきりしていますねからそしてあなずきかさもあって美味しいですどちらのドーナツも生地は確かにオールドフォーナツ ド, ドーナツうーんアッションいや どちらのドーナツも生地はオールドファッション風のさっくりとしたドーナツ生地でサクッサクッとしたいい音を感じることができましたその上でハチミツ風味のシュガーフルーツはハチミツのあっさりとした甘さとフルーツのつまりホワイトフルーツのザクザクとした食感を感じることができましたそれらは生地とよく合っていましたねでこちらの抹茶チョコクランベリーはクランベリーの酸味があり抹茶チョコが ロ苦いだけじゃなく生地の方にも抹茶が練り込まれていて抹茶を堪能することができましたそれでもクランベリーもそれに負けない甘酸っぱさがあって美味しかったですなのでどちらも美味しかったですので こ, ち, どこ ち, らどちらもこちらの機械にするとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武編入パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします、うんうん